こんばんはやけどお過ごし消化菌のでございます今日はですねメイクの方をですね、えー、やっていきたいと思いますちょっと前髪の方ですねちょっとね巻いてみましたはいそれでは 実はですねああのー、まあ、普通にあのー、会話のほうをしながらですね動画を撮っていたんですがえっ、ー、とですねちょっとね変更しましてメイクの方をですね、あのー、ちょっとねやっていこうかなと、まあ、少しずつですけれどもあのー この方の動画のですねあのー、あれ で, ですね<笑>ちょっとあのー、やっていたんですが配信の方がですねあのー、ちょっと設定でですね 小、ねうんねね、あのアイロンであのちょっとね巻いてみ、えー、ました。 長いのであのちょっとね大変なんですけれどもそちらの全体的にはですねあのおいおい<笑>ちょっと時間がかかるので、ね、あのそちらの方ですねおいおいやっていきたいな と,、えー、と思っておりますとりあえず前髪だけで巻いてみました少しずつですね あんまりいっぺんにやり、えー、しますとちょっとあのもったいないかなと、えー、いう気がいたしますのでとりあえず前髪だけですね。あのー、普段はですねそのアイロンの固定は 使わないですねちょっとこうやってみようかなという感じでその買ってですねあのやっていたんですが非常に時間がかかるのであの普段はですねほとんどしていませんねあのアイロンの固定これは使用していませんねはい 何ですかあのー、の時にねあのー、使っていますでちょっとね眉毛の方ですねちょっとねスタートのそのところをですねちょっともう少し描いてみようかなと、えー、いう感じでですねあのー、えー、そうですね ちょっとどういうい変化があるのかな一回ねあの動画配信がですね15分以内なのでしか入らないのであのちょっとね早め早めにこうやっているのがですねあのちょっとうかてしまうんですけれども。 こんな感じでしょうか。眉毛をですね、ちょっと長めに描くと、ちょっと目がね、はっきりしてくるのかなという感じですね。はい。目元をですね、スタートラインをね、はっきりするだけでもちょっと変わってきますねと。<笑>なんか誰かに似てきたけど、なんか。 あの、久本さんでしたっけ久本さんでしたっけ<笑>あ の, あのうっちゃなんちゃんのねなんちゃんのあうち、えー、村さんの番組ですかね久本さんっ<笑>て<笑>いう感じでしょうかあの眉毛をですね濃いめにですねこう描くとですねあの 感じになるのではない と, <笑>という感じではい面白いですよねあの方ね久本さんねすごいあのなんか明るくてすごい頑張り屋さんの方だなという感じですねいつもあのテレビ拝見していましたすごくそのガッツがある方でですね あの山登りとかですねすごいなあという感じですねあの見ていましたね非常に過酷ですよねあの山ねえ本当に。 こうやっていけば化粧慣れしていくのかなと 今、まあ、8分経過してますね。はい。あの、久本さんの<笑>お祭りでですね、えーまあ、100均でですね、こちらの方を購入してみました。なんかあのクレヨンタイプでですね、こんな感じでですね、あの、まあ皆さんがのの、まあ、若い方とかですね、あの拝見して、 まあ購入してみようかなということでですね。あのー、クリーンタイプってのは初めてですねこれね。画期的ですね。眉毛がね太すぎるという。 でですね非常に面白いなとっ化粧もね。<笑> です、ね、いろいろそのまあねそのあれによってあのー、ちょっとね違いがねあのー、あるという感じであのピンから切りまであってましてですねまあ高いものもあればあの安いものもあると。えー 揃えるのもね非常にその大変だなと道具もですねありますしねはい、うん、化粧しますとやっぱり明るくなりますね気持ちがはい あれかなあのグロスを塗るともっと変わりますかね今10分経過してますけれどもグロスを塗るとねまたちょっとツヤが出てあれなんですかね どこまでも限りなく降り積もるきっとあなたへの想い少しでも伝えたくて届けたくてそばにいてほしくてまあ きれいでし ょ, うか、ね綺麗でしょう、ひらひらといい女でしょう、うーん、うーん、歌んすげー、ねえ、私、うーん、懐かしいですね、アン・ルイスさん、はい、歌ってましたね。あと、まあ、小泉京子さんとかですね。 あの楽 園, 楽園天国でしたっけね「イあいさーんーあ、ーーーーーーーーーあ、ーーーーーーーーーーーーー こお疲れ様でしたじゃあね